マジで最悪なことがった<音楽>ハイハーイ です私たちは今ムンバイからジャイプールへ移動中ですジャイプールはアグラそしてニューデリー3つ合わせるとですねゴールデントライアングルと呼ばれるインドの観光主要都市になります別名がピンクシティと呼ばれるものでなんかかなり前にイギリスの王子がジャイプールを訪れるということを聞いた市民たちは街中をなんかピンクに塗ったくったらしいです の宮殿も訪れていきますあとあとマハラジャ大王の財力をなすアベール城っていうところにも行きますよ18時間列車に乗って移動します<死軽>うわうわうわ都心に向かうにつれてタクシー量が増えて田舎に行くとテクテク量が増えるのが印象的でした、OK、インドの国内線は全て 8階級に 分, かれられて分けられててそのランクによってサービスが全く異なります例えば一番高いサービスの A1A2A3 はエアコン付きで私たちが今回乗っているのは A3 のランクです空調的にはエアコンも効いてて扇風機も回ってて特段の問題はないかなただ警備上鍵とかドアがないのでそこはちょっと不安です上が一番いい 電車が動く前に他の列車も冒険していきたいと思いますト イ, レ、まあ、トイレはこんな感じです。Yeah. We'll 旅の前に最も過酷になるであろうと思われた列車の旅がスタートです無事、ジャイプール到着しましたデンデンとても混み合ってます今日の気温は39度、体感42度で空気汚染の警報も出ておりましたオーケーどんどん駅から出たら客引きが増えてきております 相変わらずインドはどこでも人がたくさんおりますジャイプールの観光を早速始めていきますちょっとね観光が始まる前に言っておきたいことがあるそれはねエアコンがこの部屋にはないっていうこともうねな熱風このねファンはあるよくるく る, くるくる回るファンはあるんだけど熱風がくるくる回ってるだけこうベッドに面しとる面にはもう全部汗がかいて染みてるっていう感じの状態マジで アジアが始まったって感じ最悪暑いマジ暑い何はともあれシティパレスに向かいます大人気インドといえばトゥクトゥクです 3km で3キロで100ルピーですおドアがないっていうのが逆にタクシーより安くて気持ちいい感じがします雑多なところに入ってきてます ジの王宮に到着しましまた造産の石像があったり警備の人がいたりおお、ピンクやね綺麗綺麗。なんかピンクというより土色っぽいな土石色こちらの壺が世界で最も大きな銀製品の壺ということでギネスブックにも登録されているらしいです、えー、まあシャンデリアもさびれてはいますが。 ちゃんと洗えばもっと綺麗かなと思いますあれは絨毯の清掃をしているんでしょうか。古びたかなり土をかぶった絨毯は表に出されてますすごい土ぼこりでされどっから出てきたんでしょうね日観光客のために掃除をしているんでしょうかここには未だ王族が住んでるらしくてまあその王族の部屋には入ることできないんですけど正面のクジの門というのが綺麗で 有名らしいのでその苦弱のも探していきたいと思います王宮の多分大野座が正面にこう見えて淡い黄色でこちらの方は装飾されてます苦弱の門を代表とする綺麗な門が4つありますまあ、その中でも2つ代表的に綺麗なものがこちらですこちらの苦弱の門の上には鳩がマジでモニュメントかと思うくらいたくさん苦弱の門の方にだけ乗ってるんですよね えらい不思議ですのなんかやっぱ精霊が宿ってるんでしょうかね各社博物館ちょっと撮影の許可が禁止されてたので、えー、また実際に来られた時にお楽しみください民族衣装を着たターバンを巻いた人がこう写真撮ろうかピクチャピクチャって言われるんですけど撮るとどうもお金がかかるらしいですこちらが パワーマハルになります風の宮殿と呼ばれていまして1階建て窓は950以上もの窓が存在していますピンクシティと呼ばれるために赤い砂岩を使って作られてるみたいです昔女性はですね男性に見られることさえ許されなかったためあそこの窓から街並みを望むために作られたそうです正面から見ると壮大なんですけどまあ 作りはハリボテのような感じで平べったい面だけがある感じで奥行きは全くありません天文台へ訪れましたここは約300年以上昔に作られた天文台なんですがプラネタリウムも双眼鏡ももちろんありません全てが石造りでこの中にはマハラジャさんが趣味で作った十二支星座があるということなのでサジタリアスいて座です このモニュメントすべてあるので皆さんの星座を探してみられてはいかがでしょうか、えー、入って一番目につくのがこちらのラグサムヤートヤントラという日時計です今でも2秒間の正確な時刻を測定することができるそうです夏場はマジで暑いくてみんな日差しカンカンなのでゴールドコーヒーで休憩です 池ですじゃあ残り主要観光名所は2か所です今から大本命水の宮殿へ向かいます春マジャルです今は幸運にもこう人工的に作られた湖に水が張ってるんですけどひどい猛暑の時は水が全て干上がって水がなくなってしまう時もあるようです逆に浮きの時はあそこの最上階しか見えなくなるくらい水が上がってくるそうですどうやら記念撮影をするようです Are you インドスタニー、インス タ, インス タ, タここー。You first time a r r この、あ、喉が乾いて喋れません。このアンベール城はジャイプール市内から約11キロ離れたところで、トクトクで100ルーピーぐらいで来れます。こは勝利の広間と呼ばれる場所だと思います。バッグの中に入れてた水も完全にお湯と化してます。 美味しいぞ。インドのインドのスポーツドリンクみたいなわあすごい。とりあえず登ってきたところには、なんか万里の長城のような長い橋がありますし、これ人が住んでる町でしょうか？街並みを見下ろすことができます。今日入りまして、一番初めにご案内します。のはあちら。 世界一美しい門言われるガネーシャのです皆さんは「夢をかなえる像というビジネス書ベストセラーなんですけどご存知でしょうかその本の中にも出てくる「ガネーシャ」なんですけど顔は象で体は人間の神様です。 結構学問とか商業の神様でピンク色に描かれたフレスコがもう緻密でとても綺麗です夢を叶える造時台も確かに2部作まで出ていて2つともかなり面白い本でしたのでまだ読んだことがないという方はぜひ一読してみてください中の方にちょっと入ってみましょうなんじゃこれはなんかこれ幾何学模様というのでしょうかかなり緻密にデザインされた中庭が広がってますこれぞ王宮の庭園という感じですこの壁の壁 も白と水色の当色が施されてとても涼しげです中庭の噴水の音を聞きながら涼むのもいいかもしれません中庭に隣接してあるのがこちら超豪華勝利の的を呼ばれるところですこれ見てわかるようにすべてガラスでできたモザイク画ですイランの時に学んだんですけど昔はですねガラスというものが かなり貴重でそれをふんだんにあしらうことで権力や財力を、えー、市民とかにめちゃめちゃアピールできたみたいです天井から壁までガラスで装飾されて今でもその美しさは健在です特にこういった可愛らしいガラスのモザイク画も存在してますそれではてっぺへ出てみましょう風が強いですねただ季節的にはとてもちょうどいい助かる風になってます この城からは下町浄化を見下ろすこともできますということで人気ナンバーワンアンベール城いかがでしたでしょうかえガネーシャさんに実際に会えたのがとても嬉しいです、うん、マジで最悪なことが起こったあとこ 利用していてコツが一つ発見しました必ず3回はノートを言われることをお勧めします最初はふっかけがすごいよ、ね、まあね、半分ぐらいくらい次はゴールデントライアングル第2の都市ニューデリーをお送りしますぜひこのチャンネル面白いなと思ったら高評価そしてチャンネルボタンをポチッと押して帰ってください最後までご視聴いただきありがとうございましたカシュカーク更新